行ですおおおプレミアム。 ケーキチョコいちごのショートケーキ富士屋プレミアムケーキチョコいちごのショートケーキを買ってきました見ていっちゃいましょういちごのショートケーキを丸ごとチョコで包み込みました トリケーキいちごクリームミルクチョコレートですかそれではいただいちゃいま す, いますお箱を開けました。 つ。袋が入ってますね。一、二、三。四でね。それでは。そして、これが。本体ですか。 お何ですかねなんか円柱形ですかねこの形は円柱でちょっと上の方が半径が狭いですね、うん、ちょっと、まあ、台形みたいなか形ですかねそれではんこのマークは何でしょう このマークはですね何かの中世の武器じゃないですかねきっとね何でしょうかねいただきますうん あのですね、中のケーキがですねしっとりした感じですかねうんそしていちごのクリームねあこの中のしっとりとしたケーキとねいちごのクリームがねよく合ってる感じがしますよ やっぱ周りがチョコレートだから最初にチョコレートの味がきますねそしてしっとりとした中のケーキで最後に中のいちごのクリームがとろけていく感じですねあでもこれはなかなかいいですね チョコレート、しっとりとした中のスポンジのケーキいちごのクリームあで最後にちょっとうんまだチョコレートがねちょっとねチョコレートがちょっと最後にこう残る感じですのでねまあ食べていくとね、うん ああ、で、なかなか。絶妙に。マッチしていますよ。これはなかなか。いいと。思いますよ、うん。なかなか。以上。富士屋。プレミアムケーキチョコ。いちごのショートケーキ。でした。直射日光酒。 2 8 °以下で保存してください。